乾杯はい今日はですねあの、コンビニで買ってきたお酒を紹介していきたいと思いますそれがこちらキリンザストロングホワイトサワー<笑>ヨーグルトテイストこれをちょっとコンビニで買ってもう冷蔵庫でキンキン冷やしてましたこれね、アルルコールが 9なんですよだからね結構ガツンとくるんじゃないかと思います早速飲んでいきたいと思いますプシッアクレアスのグラスに入れていきたいと思います色は別にそこまでヨーグルトっぽくないですねはい、まあ、色こんな感じです マジでなんか、アクエリっぽい色はアクエリのグラスにアクエリっぽい液体いただきますうんああヨーグルトこれヨーグルトだろヨーグルトをあのー、強いお酒で割った感じです うまいいや、でもね<笑>ヨーグルトなんだけどやっぱちょっとアルコールが 9% だけあって今日グッとくる感じはありますねウォッカウォッカで割ってありますこれね飲みやすいんで女性の方好きかもしんないですこの味 うん、飲みやすい非常に飲みやすい甘さもねそこまで甘くないかなさっぱりした感じ炭酸強めアルコール強めまあよかったら皆さんもねこのキリン・ザ・ストロングホワイトサワー あの、試してみてください普通に飲みやすいですコンビニとかに売ってると思いますんでなんかジュース感覚で飲めちゃうから何が合うんだろうなポテチとかうん、ね、合うかもしんないですなんか脂っこいもんと結構うん合うかな こいつがさっぱりしてるからねヨーグルト乳酸菌カルピスいや美味しいねお酒は美味しい本当に乾杯がしてうめぇな 9% ヨーグルトテイストグイグイ入っちゃう そんなこんなででね秋ですなんだろう恋をしてなんかね秋から冬にこうなってくるにつれて人恋しくなるっつうかね してはんだろうなー恋がしてーえー皆さんもね秋満喫してくださいねヤマケンでしたバイバイ